Shogi. 行くぜいい子だよ。 every week. How about you? I don't want to shock you. You know, so say. いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうござい。いらっしゃいませ。 いらっしゃいませありがとうございます。 Niin oma syytisyyst pitäis, tai syyttövyys pitäis oma osoittaa. Kasimaki-san. キーウ。錦。お前、大丈夫だったのか。おい、マジかよ、よく殺されなかったな。え、は、え、あ。なんだろう。だが、これで、俺きっちり堂島組を破門になった。そうか。それじゃあ、おやっさんももう大丈夫ってことか。ノーおやっさんのことはまだ。 俺の濡れ衣が晴れねえ限り東島組はおやっさんに責任かぶせる気でいるでだよお前、はああただそれでも一歩前進だ東島のダイモンが外れた以上こっから好きにやらせたもそうだない や, いや俺は登場界から破門された人間だもう風間組の事務所には入れない。 柏木さんには、お前から伝えてくれ何言ってんだよ水くせえないいからこいってせめてものをけじめだ識きっちり筋は通す筋ってお前は何も悪いことしてねえのによ、うん、だったらお前この後アパート帰るだろ俺もすぐ行くから 詳しい話はそこで聞かせてくれわかったじゃあ後でな Якутцем вырвастать. Мистер、hmm. Шейкдаг. Мистер Шейкдаг. Hästä <tri> lyhenni tarra, <saa> <tri> ja minä tein täyssä lyhensö. Shira, Mr. Seik. h Uh-huh. w h a n the f- w a t t e What t h a t h e f- What t t the f- a t the f- w h a a t t a t the f- e 分かるよなちょっと。 桐生入るぞビールしかねえぞ分かってるって他に期待しちゃいねえ錦あれから柏木さん何か言ってたかいや何もそうかでもお前が生きて戻ってきたの見てからまたすげえ勢いで冷麺食ってたよ それまでがむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。うん。だろ。そ、no. う、ね so、か。あのクぜが円弧詰めることになると <laughs> <な> <laughs>。何が起きるかわからねえもんだ。ああ。だがまだこれからだ。 若頭補佐の三人のうちの誰かが殻の一つを手にすりゃ風間マのおやつさんは組を追われるそれに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえとさに目つけられたらもう終わりだそのことなんだけどよキリュウ実はなトーク・投稿クレジットの社長はさっき殺されたぞええー、何 ニュースになってる会社の中でうち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を空の一つぼにおびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼはあいつはそんなに簡単に人を殺すのかあの鹿カなんだってやるさてめえの身を守るたんだ。 正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ他のやり方考えねえと他のやり方いやそんなもんがあれは苦労しねえからな<音声><音声>お前立場の不動産って知ってるかあ立場不動産って知ってるかん立場不動産 組を抜けた後その立花って音が来たんだ殻の一つぼを手にするために協力しろとな奴は俺の濡れ衣を貼らせるとも言っていたおい待てキ俺知ってるぞこの立花不動産奴らからの一つぼにまで手出そうとしてんのかどういう連中なんだ立花不動産は 町に事務所構えてるようなマッ当な会社じゃねえ。Uh -huh. 俺も聞きかじりだけどよ。一言で言え、神室町に特化した不動産のりのスペシャリストだ。スペシャ不動産の鳥ああ。今、神室町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って飽きがねえ。しかもそのほとんどを東場界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産は。 その神室町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ鉄の壁に穴を開けどんなに繁盛してる店だろうが橘不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう金、脅迫、嫌がらせヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ飽きになった不動産を転売するって話だたとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうが お構いなしにな今時の不動産周りは金の足掴づかみ競争だ得体の知れない連中が群がってるけどその中でも立花不動産は札付きだ東場会本家も連中を排除しようと追ってるらしい、うん、本家かそのくらい厄介な連中ってことだ けど、そいつらがおめえの味方につくとなると。な、面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか、橘の腹が読めな、ね、い。なら明日、少し突っ込んで橘不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べるのは俺一人でやる。あ、お前が俺と一緒に動けば。 キ島組に目をつけられる。お前は関わキリュウキリュウキリュウキリュウキリュウキリュウキリュウキリュウキリュウキリュウキリュウキリュウキ ハドコレホーリガ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 you、oh, Once you See the better. Eh?、Hmm. Yes, sir. <sighs> Oi. Okay. ん パーチコレーシ スリーズイッターアシス ディアリレフィードは ん、uh -huh. uh -huh. <laughs> <Okay. laughs> いいよ、ま i にピッポリカピタピスタプレーゼンとフロイド。 meni meni tofia läpi tämä. I have no idea. Nico f i s i t e d the t a r v s a n Armada. He doesn't play with by the rules, not even his own rules. So, Damn it, Jenkie. Still, I heard us the baldest. Okei,、okay, tästä on jo paikka puolustusta. Lydia、ja、Firearm. Okei,、okay, sinne men. <laughs> Thank y o し女の。 可愛がってやるぜ ま、ただいま。 you アリシャハリアとした。 leipataan tästä. Rämas tihan voit tehdä tällainen aurista. Nää skattoin tuo harjoitus vaan nuusun sitten se. Ai sukunome! Niinku... Tämä ikävietty penta. Menin Black nisuurille. beer. Näin. Ken haluaa, että me harjoitellaan ja ehkä kerätään jotain pelköisyllä. Sehän viimeks menikin niin tosi hyvin. パターが好き。 Jokaisella nämä maksaa nämä kyvyt Ja jokaisella on kykylistava on oma juttunsa